というわけでねここからですね自宅までは多分2 2 0キロがあるのかなっていう感じなんですけども現在のトリップメーター2 0 9キロじゃあ2 1 0キロスタートにしましょうさて何 km ぐらいで帰るのでしょうか帰いなんですけども地蔵峠っていうね長野県道ですねそちらを通って 行きはね、国道18号で来たんですけども薄いバイパスねそちらのね、急道ですね旧18号を走ってメガネ橋を見て帰りたいと思います6時間から7時間ぐらいかかるかな今13時なんでどうでしょう14、15、16、17、18 18時に帰るかなっていう感じの時間帯になっております ここがね、最初の方向車ですねこの辺でねおそば食べてもいいと思うんですよねわざわざ上の方で食べなくても美味しいところたぶんたくさんあるし多分みんな美味しいと思いますよさあ戸隠バードラインをですね走りまして長野市の方へ向かっています うわ、こ, こめっちゃ景色いいじゃんうわ綺麗だなこれこの辺のねそば屋さんもめっちゃ美味しいと思いますよきっとそうそうそう最初ねここを来ようかと思ったんですよねそば博物館 ここまで来てもね、たぶんめちゃくちゃ美味しいのが食べれると思うんで、あまり焦って上でね食べなくてもいいかなと思いますよ、長野県道506号、戸隠バードライン、そして戸隠道へ入ってきます。 あれこんなお土産物屋さんあったんだねこちらがですね台座高知池 そして縦海賊に入ります。 上うねうねうねうねしてるよ立建物。長野市街ですね。めっちゃ景色いいっすよ。 左こっちでいいですよねいいですねはいでここからですね戸隠堂っていうふうにね名前が変わるんですよねあリンゴ売ってるええー、すげえ 1キロ3 0 0円だってさあ来ましたよ雪シェルターですね台座放置線って書いてあったのかな なかなかのねなかなかかの勾配なのよなかなかの勾配カーブなのよねこれ2足なんですけどねどんどんどんどんねスピードは出てしまいますねしかもねこの道路がですね 滑り止めのこのボコボコがあるんですけど、これ、バイクにとっては全然滑り止めでもなんでもなくて、<笑>非常に迷惑ですけども、これで実際にスリップしないようになるのかね、これね、あんま効果ねえと思うんだよね、これ。 放置西七曲りまあそういうとこです<笑>よし私はこっちでございますよ 長野市長野市街を走行しております上田の方にですね向かう方向に進んでおります 長野市街ってね、電柱が、ね、ないんですよね。電柱がっていうか、その電線がないんですよね。非常にね、すっきりして広く感じますね。西川ですね。西川って難しい字よね。 いやー山が綺麗だなーなんだろうねなんとかアルプスですよねきっとねおーやっぱ雨降ってから結構濁ってんなこれ気になるんですよね川中島古戦場川中島の決戦のとこですよねそして今度は ちく川を渡ります。なんかすごいな。崖崩れがすごいですね。満、ま、々とですね。水を搭載しておりますね。いやーすごいね。長野ってなんか本当にアルプスに囲まれてるんですね。 アルプスですよね。<笑>全く私分かっていません。県道三十五号。 山道に入っていくんですよね。さあ、山っぽくなってきましたよ。長野。 マダ線っていうのかなグーグルマップで見た時も、長野マダ線って書いてあったと思うんですよねマダ、ま、でいいのかなさあ、峠っぽくなってまいりましたよ県道長野マダ線長野真田線かもしれません 詳しい方いたらコメントよろしくお願い致します。はい、真田ですね、真田。ってことは、長野真田線ですね。実はね、行き夜ね。 出てきて12時から1時ぐらいにねこっちに着く予定だったんですよで宿泊して朝早くからと隠しに行こうというそういう釣、ね、りを比較していて夜ねここの道は取れないなと思って違う道できたんですね<笑><笑>国道18号をですね、えー、チョイスして夜は来たんですけども そ, それがねもう大正解でした夜ここ取れないでしょこんなところ無理ですよ怖くて 精神的にもたないよね<笑>ライトも多分ほぼ一歩もないと思うしでこの先にね地蔵峠っていうのがあるんですよ怖くて無理でしょ<笑><笑>なのでこの道をねグーグル先生は案内するんですけども違う道で来たということになりますで ね, 昼間はね全然もう 問題なくねいい景色で帰れるんでこういう道だったかって思いながらねこれは夜チョイスしなくてよかったなって今はもうつくづく思っております。 あーやってきましたよここかなここが地蔵峠かな地図上ではねかなりクネクネさんですこれはマジで夜は無理だね<笑>無理じゃないんだけど無理だねこれは精神安定上無理だね いやーなかなかだよ、なかなか標高高いですよ、一気にまたね気温が下がりましたね。 寒い<笑>寒いなこれ標高どのくらいあるんだろう3だと上っていかねんだよななんとかじわじわスピードが乗っていく感じ三だと。 峠食堂というね絶対食堂じゃないですねあれ<笑>地蔵峠であることは間違いなかったということですね長野真田線長野県道35号もう今のが頂上だったっぽいですね もう下り始めております十腹の湯風船があるのねめちゃめちゃ綺麗なメガネ橋的なこれから行く軽井沢のメガネ橋じゃないですよ これなんだろうね。あ、高速だ。これ常信越道だ。上信越道にあんなに素敵な根掛ね橋があるんだね。これこれこれこれ上信越道でしょこれ。あら素敵。あら素敵だわこれ。 えー、そうだよね、これ上信越道だよね、稲倉棚田、棚田がのこんところに、えー、いろいろありますな、長野県上田市ですね。 道4号ほら稲倉棚 田, 田。 えーまあ、今棚田行ってももう終わっちゃってるもんね<笑>ああでもなんか棚田っぽいのがあるねさあまだ山来ましたよ これは長野県道四号ですね。右。なんでああいう重要な坂道走るときに、そこ走ってしまうんだろうか。<笑>富士。富士。 海って絶対読めない、ね、今下に釘があったから読めたけどねさあ長野県道4校はまさチャンネルにどんな姿を見せてくれるのでしょうかあ普通だった<笑>普通だったよ 軽井沢2 8キロという、ね、表示が出ております。